皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年11月29日、在庫はまだ少ないですが、モーモンジャー再開しました。魔法の迷宮フィーバーの最終日でした。昨日の大予想は当たっているのでしょうか。緊張の結果発表です。せやから言うたやろという大敵中の結果となりました。これはもう確定ですね。 次のコインボスのアクセサリーは、地望の首飾りの上位アクセです。地望の首飾りの上位アクセサリーだと仮定して、第2世代の効果のうち、どれを伝承させたいですか個人的な考えですが、高 か, か 1% の効果なので、どれでも大して変わらないんじゃないかという気がします。炎や闇じゃなくても、別に氷が伝承されたとしても、別に後悔はない感じですかね。